米印、こう、は正式には、はしごだか、が失恋を明かした。平野紫耀、高橋山の失恋を明かす。この日は、歌手の愛子もスタジオゲストとして出演。愛子のファンだという高橋は、愛子さんにお会いすると、一緒に今日帰ろうか、ってずっと言ってくれてたんですよ。ファンサービスとして。でも、ご結婚されちゃったじゃないですか。 だからもう、言ってもらえる権利がなくなっちゃったんで寂しいですね、と告白。愛子は、去年、2022年の、ミュージックステーションのスペシャルの時にお会いして、一緒に帰るって言ったんですけど、いやもう、そんな、って、と高橋に誘いを断られたことを明かした。このトークにメンバーの平野耀は、愛子が結婚発表した日は、グループの仕事が入っていたことを踏まえ、 高橋が、急に、わーって言ったんで、何かだと思ったら、結婚したんだって。であんなに間近に失恋を見ることがないんで、なんて声をかけていいのかわかんなかったですね、と振り返り、スタジオの笑いを誘った。その後、高橋は、3日くらい気持ちが落ちていました、と口にしつつ、3日経ったら、おめでとうございますって、と、当時の心境を取ろう。 マックのタモリから、それまでは言えなかったと聞かれると言えなかったです。と正直に打ち明けていた。岸形愛子、高橋山を誘い。また愛子は同日、ブラックコーデにグリーンの差し色を取り入れたキング。 リンチェの衣装と合わせて髪にグリーンのメッシュを入れたことを明かしつつこの間雑誌の表紙を担当させていただいた時に山くんがメッセージをくれて朝までファミレスで話したり公園でずっと話せるような時間を過ごせたらいいなと言っていたのでパフェに行きたいタッキー。よかったらファミレスに行ってください、とお誘い。これに高橋はありがとうございます。